こんにちは、アブロードです今日はですね日本にいながら英会話を独学する方法実践編をお話ししていきます皆さんも日本で英語を勉強したいなと思うことってありませんか僕も日本で英会話がネイティブ並みにできるようになれば全然お得じゃんっていうふうに思い始めて僕は英語を独学し始めましたで実際に僕はどんな生活をしてるかっていうと独学してでそれを元に留学をしてで留学した結果を英語の記事にも で記事にまとめたのがバズって日本で1日にね3万人ぐらいに見られる記事になってそこから英語を使った仕事をするようになりました留学をして留学の取材をしたりだとか英語のスクールを取材して記事にしたりだとかっていう風に今は英語を使った仕事をしています そういった中でも実際に日本で英語を勉強する方法について今日はまとめていくんでよかったら見てみてください僕のチャンネルではこうした英語の勉強方法だったりだとか海外の生活についてまとめていますよかったらチャンネル登録お願いします今日はですね英語を日本で勉強する方法についてまとめていくんですけども皆さんやっぱり英語って難しいですよね特に日本の教育だとインプットに特化をしていてアウトプットに特化した英語の英会話の勉強ってしないじゃないですか 僕がそれを今日はアウトプットする方法について重点を置いてお話ししていこうと思います正直やっぱりインプットはみんな得意なんですけども英語を使う場所英語を使うアウトプットする場所を選ぶことがすごく苦手な人が多いんですよね僕もアウトプットするために留学したりだとかあとは留学の取材で実際に生徒として留学の場に行くんですけれども英会話 の場所がないために日本人の人って結構英会話に苦手を持つ人が多いんですよ僕もそうでしたすごく英語を話すことが苦手だったんですけどもじゃあ実際に日本にいながらそれをどうやって克服するのか今日はまとめていきます今日のお話3つのポイントに分けてお話しするんですけども何かっていうとまず1つ目英会話のカフェで英語を勉強するっていうのがポイントです これ何かっていうと、英会話カフェっていうのが日本全国各地に今広がっています。これは例えばワンコイン、例えば1時間500円でカフェスタイルの円卓のところに行って、で、ネイティブの人だとか、日本で英語を勉強してる人と一緒に英語で会話をするっていう会になります。 これ英会話カフェっていうのがあるんで皆さん Google で検索してみてください英会話カフェ結構良くて何がいいかっていうと英語を勉強している日本人の人とも友達になれますしプラスネイティブスピーカーアメリカ人だとかイギリス人だとかがいる場所を選ぶことができますそこで何が行われるかというともう本当にたわいのない日常会話を英語で話すんですけどもそういった英語を使う場所を気軽に提供してくれるのが英会話カフェなんです全国でやってるんで見てみたら いいなっていうふうに思うんですけれどもやっぱり福岡だと英会話カフェ、えー、博多の駅で出たりだとか気軽にあるんでそうやって気軽に参加できるっていうのがポイントになりますただ英会話カフェのデメリットももちろんあって何がデメリットかっていうとやっぱりレベル感が、ね、人によって違うっていうこといこです例えば留学経験をした人で留学して帰ってきた後に日本で英語を使う機会がないからそのカフェに来ましたっていう人とかになってくるとやっぱり日常会話がそれなりにできたりだとか 自信をを持っってて英語喋れるいいう人が結構います。なんでレベルはねランク分けされてるんですけどもちっちゃい場所だとそれも一緒に同じテーブルにあのさせられてその人たちの喋ってるのを自分が聞いてるっていう状態になったりすることもあります。これがデメリットで、やっぱりレベル感が違うんで平等に話せないっていうのがあるんで僕はちょっとまあおすすめしにくいなっていうのもあるんですけどもこういった英会話カフェっていうのがあるっていうのを知っていただこうと思って今回は1つ目に 起きました1つ目は英会話カフェでアウトプットする場所を作るっていうのが1つ目です2つ目何かっていうとマンツーマンの英語ができるもう会話ができる場所を探せばいいじゃんっていうのでオンライン英会話っていうのが2つ目のポイントになりますアウトプットを作る場所を作れば英語を話す機会ができるとでプラスマンツーマンで英会話ができる場所にすればもううなぎ登りにレベルがアップしていくじゃないかっていうのでオンライン英会話を上げてます 正直いろんな場所があるんですけどもオンンライン英会話は何がいいかっていうと手軽です例えば僕がよくやってたのがネイティブキャンプっていうサービスがあるんですけどもこれは24時間予約なしでもうフィリピン人の先生と英語で会話をすることができるっていうサービスです例えるならもうテレビ電話ですよねもう友達に電話する感覚でポチッと押したらもうつながってそれで英会話できると月額 6000ぐらいで英語を喋り放題になるっていうサービスなんでそういった意味で自分でアウトプットする場所を友達と話す感覚で作れるのがオンライン英会話の良さですただデメリットもあるんですよやっぱりオンライン英会話って月額制だったりするんであの続かないっていうのがあります英語を勉強したいなと思う方はやっぱりやった方がいいなと思うんですけども続かないんですよね 24時間予約なしでできるっていう風に書いてあるんですけどももう24時間ねいつでもできるっていう風になってくるとあ今日じゃなくて明日でもいいかと今日はちょっと疲れたから明日勉強しようっていう風になあなあになっていくっていうのがデメリットになりますでプラスフリートークっていうのができるんですけどもフリートークになるともう自分が話したいことをひたすらしゃべるってことになってしまうのでそういった意味で進歩がないと。 自分が話すことを英語の先生が聞いてくれるだけの状態になってしまったりするのでそういった意味でも自分に負荷をかけながら新しいフレーズをどんどん、ね、吸収してアウトプットするっていうような気持ちがないとオンライン英会話は続かないっていうのがデメリットになります二つ目のポイントはオンライン英会話でアウトプットする場所を作るただしちょっとデメリットもあって続きにくいんでやっぱり精神力が強い人がおすすめかなっていうのが二つ目のオンライン英会話のお話でした三つ目三つ目何かっていうと 英会話のママンンンツーマンレッスでですすすすすこれすごくおすすめですなんでかっていうとやっぱりマンツーマンで英会話を勉強したいだとか英会話カフェでアウトプットする場所を作りたいって思っていろいろと試したんですけども正直拘束力がないとオンライン英会話も続かないっていう人には英会話スクールがおすすめです。 英会話スクール、昔ね流行った駅前留学だとかってあるじゃないですかもうそんな時代は結構終わっていて次に今流行ったら何かっていうと結果にコミットするようなあの意識の高い英会話スクールがどんどん出てきました例えばトイックに、ね、900点取りますとか例えば海外で就職するための英語ビジネス英語を学んでますとか 例えばもう完全に英会話に特化して英会話だけを伸ばしたいんですっていうようなもう気持ちがこもったスクール、コースがあるのが英会話スクール、マンツーマンの英会話ジムになりますこういった英会話のスクールを実際に通ってみるとすごくもうカリキュラムがしっかりしてるんで続くかなっていうのがあります そういった英会話のマンツーマンスクールに行くことによって英語をね実際にもう強制的にもうしっかりと勉強できるっていうのがポイントになるんですがやっぱりデメリットもあって何かっていうとちょっとねちょっとだけたい相場間でいくと月10万円以上ぐらいするのかなっていう感じなんですけれども、まあ、留学に行くよりも安くて日本にいながら英会話を勉強できるっていうのがすごくポイントなす。 で結果にコミットするようなライズアップのような、えー、仕組みになってるので結果が出ますただしちょっと高いとやっぱりいろんなねやっぱテキストだとか、えー、オンライン英会話英会話カフェだとかっていろいろある中でも正直拘束力がないと本気で勉強したいんだっていう人にはすごくおすすめになってますでプラス無料でカウンセリングだとか無料の相談が今全国各地でプラスオンラインの えー、英会話もあるんでよかったら見てみてください概要欄に貼っとくんで僕がおすすめするのはプログリッドとイングリッシュカンパニーっていうのが2つあるんでよかったら見てみてください最後なんですけれども僕が一番おすすめするのはやっぱりもう外国人の友達を作ることです外国人の友達を作って日常的に英語を話す機会を作ってプラス日本語ができるような外国人の友達になると日本語で 英語を直してくれたりするんですよね、まあ、でも日本語が上手すぎる外国人と友達になりすぎると日本語で会話しちゃうんでちょっとデメリットですけども外国人の友達を増やしてどんどんどんどん英語を勉強していくっていうのもポイントになりますやっぱりそういった意味でも外国人の友達を増やす意味でも留学をするっていうのはすごくメリットになりますでもまあね休みがないとかお金がかかるっていうのがあるんですけどもやっぱフィリピン留学だと月ね10万円から、えーね、20万円ぐらいで。 生活費も込みで食費もも込込みみででで食っってていう風にに留学できるようにすごくメリットになってます仕事を辞めるタイミングだとかあとは大学を卒業するタイミングだとかあとは休学をするタイミングだとかっていう風にいろんな人生の分岐点で行かれてる人が多いんでそういった意味でも長期の休みを取って生徒留学だとかしてみるっていうのはいいのかなっていう風に思います僕自身も11校これまで留学していきました カナダ留学、アメリカ留学、フィリピン留学、オーストラリア留学等々見てきてるんでよかったらあの相談も受け付けてるんでよかったら相談してみてください今日はですねあの日本にいながら英語を勉強する方法についてまとめていきました英会話カフェっていう気軽に使えるアウトプットの場所がありますよって話と2つ目のポイントはオンライン英会話王道ですけどオンライン英会話を使ってみるっていうのもありますで3つ目は、えー、結果にコミットするような英語塾 英語、マンツーマンスクールに通うっていうのもポイントかなっていうお話でした。皆さん今日の動画いかがだったでしょうか日本にいながら英語って結構できます。実際結構やってる人がいるんで、よかったらやってみてください。僕のチャンネルではこうした英会話スクールだとか、今日の動画がいいなと思ってくださった方は、いいねボタンを押していただいて、チャンネル登録よろしくお願いします。また、Twitter もやってるんで、よかったら見てみてください。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。バイバイ。